ご視聴ありがとうございます。旅すべき世の男子、バオシンです。この旅行動画にコメントと高評価、チャンネル登録お願いします。ただみ船復活編第4話お届けしたいと思います。今回の主役となるのはこちらの旅館です。駅前旅館、ただみそうさんと言います。当初、朝食付き7000円で予約をさせていただいたんですけれども、この映像を撮っているちょうど4日前に全国旅行支援という法的補助といった意ですかね、始まりまして、その結果、なんと3000円もお安く 利用させていただけるあとになりました後でまた詳しく今回お世話になるお部屋ですとかお風呂がどんな風になっているのかですとかあとはまあ朝食付きですから朝食のメニューをレポートさせていただいて只見町でどこの宿を探したらいいんだろうと迷った時に真っ先にこちらの只見荘草さんをチョイスできるようなそんな旅行動画を目指して制作したいと思いますのでぜひ最後までご覧くださいあとこの只見荘草さんの特徴もう一つあげたいんですけれども向こう側に只見駅があるんですよあれ 続いて1分のところに旅館があるんですこの利便性は最強じゃないかなと僕は思うんですよねというわけでそういった部分も含めて今回の旅館紹介楽しみにご覧いただければと思いますもちろん youtube の方では新たに作りました1万円以下でお得に宿泊できる宿だったかな本当に適当で申し訳ないんですけどもそちらの再生リストに新しい1本として加えさせていただきますぜひ以前配信した映像作品と一緒に楽しんでいただければと思います前置きが長くなりました早速。 チェックインしたいと思います今回一晩使わせていただくお部屋がこちらです入ってみましょう今回一晩お世話になる駅前旅館ただみさんの菊山はこんな感じです なんと畳部屋です。畳部屋で6畳間でしょうか畳の枚数が 1,2,3,4,5,6。6畳間 で, ですね。一人で過ごすにはちょうどいいです。ここには反転がかかってます。旅する着物男子には本当に必要不可欠。そして、着付けるときに欲しい姿見の鏡。ありました。ありがたい。照明はこんな感じになってますね。昔ながらの照明ですね。蛍光管の照明がついてます。お茶がありまして、リモコンは2つ。エアコン とテレビのリモコンですあ、これ大事です。今回、お食事をいただくことになっていまして、朝食の時間、朝の7時から8時半まで、実を言うと、翌日9時には出発してないといけません。見線の電車が見駅を出発するのが9時半なので、それまでに朝食の時間が終わるというのは非常にありがたいですね。チェックインの時間は3時から、チェックアウトは午前10時まで。これは問題なくクリアできそうです。ここには Wi-Fi の説明もついてます。 ここにはテレビがついてますねあ。多分使うことはないかな。ここにコンセントがあります。テレビのアンテナのケーブルもついてますね。先に刺さっているのはテレビのコンセントでした。ああ、これ助かりますね。こんなにもハンガーがいっぱいある。着物の着付けはハンガーを大量に使用しますから、本当にこのお心遣いはありがたいです。そして上を見ますとエアコンがついております。 お布団がここにありまして部屋着と帯がありますこういう細やかな気遣いがあるだけで本当にありがたいんですここが用のトイレで す, ってみます入ってすぐのところに鏡と洗面台があって備え付けのペーパータオルがありますこれは掃除用ですね正便器は2つです 大きい方は2つありま す, って書いてみます結構綺麗いなんですよトイレえー、要注目なんですけれどもこれだけ最新型の設備が整っているっていうのがポイント高いと思うんですよそれの上でこれだけ綺麗な空間があるってお手洗いって閉鎖空間なので本当に安心できると思うんですよね洗面台ですねアメニティがあって暗くて見づらいかもしれないんですけどこれが歯ブラシセット これが、ですね。まだまだ新型ウイルスの猛威は消えていませんからこちらにハンドソープとアルコールジェルが備え付けてあります。駅前旅館只見荘さんの細やかな気遣いを感じますね。 オカミさんのお風呂場、男性用こちらになりりまます。す。浴室とあります お, かみさんにお風呂場をとってもいいでしょうかと申し上げましたら人がいない時にやっていただけるんだったらどうぞということで行っていただきまして早速ご厚意に甘えて拝見させていただくんですけれども中入りますと洗濯機があります洗濯機の隣に体重計ですね僕はあまり乗りたくない 脱衣所はこんな感じになってまして1234衣類を入れるカゴが4つありますこちらがお風呂場ですこんな感じになってます掃除をされたばっかりだと思いますから湯船には蓋がされていますね真っ白な内壁がとても癒されるような印象を与えてくれますねシャンプーとボディシャンプーが付いてますねまあこれだけあれば十分です そしてシャワーが全部で1、2、3、4機あります。男性用のお風呂場はこんな感じになってます。というわけで、地味に汗をかきましたので、じゃじゃーん駅前旅館、ただみそうさんの備え付けのハンテントを浴衣に着替えてみました。あんまり可愛くないけど。 河合津群之助の即席を辿るというエピソード、ただ見線復活編で取り上げています。この撮影と前後して、そのロケをして帰ってきたので、まずは汗を流して、今日一日の疲れを取っていきたいと思います。ただ線満喫号の中では結構バタバタで、せっかく会津若松の駅でお弁当を買ったんですけど、ゆっくり紹介ができなかったので、今改めてご紹介したいと思います。うん こちらが、ただ線満喫号で食べ損ねた、福島寺大人の秋ご飯という弁当です。早速、開けていきましょう。外の包み紙を開けるとこんな感じになってます。お弁当を止めているゴムを外しています。では、お弁当、をこんな感じですね。どのみち食べてしまいますかこちらのセルファンを剥がすと、はい、ドーン。こんな感じになってます。 秋を代表する味覚の栗、マスタケ入ってまして、人参が添えてあります。で、右に移動しますと、卵、株の漬物、きゅうりの漬物、揚げ物、ごぼうの煮物、揚げ物と煮物と、ちくわですね。で、おかずの方にも、もみじの形に飾り包丁が入った人参が入ってます。簡単ですが、お弁当の中身がこんな感じですね。そうしましたら、お風呂もいただきました。浴<笑>衣にも着替えましたので、帰っをお見せした。 この大人の秋ご飯、こちらをいただきたいと思います。 で、早速いただくんですけど、も、まあ、ご飯だけじゃ寂しいので、朝日の生ビール、旅館の玄関のところに自動販売機があって、280円で置いてました。それから、これも本当だったら、ただみせ満喫号に乗っている間にいただこうと思ったんですけど、パック酒でーす。まあ、これをいただいて、ぐっすり眠って、ただみせ復活編のロケ2日目なんですけども、残りの2日間を乗り切りたいと思います。いただきます。 そしたら、まず、裏の花、開けていきまーす。フィルムを剥がしました。ストローを刺 し, します。刺さりました。裏の花、いただきまーす。北方の皆さん、いつかバインス再生復活したら、また、いきますねー。あんまり癖がなくて、飲みやすいです。絶対、これと合わせて、二日酔いするパターンだ。 けられるかなおお。危ない、ちょっと危なかった今の。はい、なんとか、こぼさなかった。じゃあ、あ今日も一日頑張れた皆さん、お疲れ様でーす。ああ、うん、まい、なんでこんなにうまいんだろう。うん。 あ、そうそう。それで、二日酔い対策。お茶でーす。これで、アルコールの成分を弱めます。散々焦らしましたけど、いよいよお弁当いただきます。えい。じゃあ、お弁当いただきますよー。甘さ全開の栗、いただきまーす。はん 舌の上でほろほろほぐれる感じの甘い栗だ絶対にかやくご飯と合いますよいただきまーすうん買ってからだいぶ時間が経ってるんで硬いですけどそれでも醤油の味がしてるからさっきの栗の味と混ざり合って美味しいなこれじゃあこれなんでどうでしょうエビかないただきます いいな、まあまいですわ、うん。というわけでだいぶ酔っ払ってますけど、食べ終わりました。本当にごちそうさまでした。 現在、夜8時40分です。少々早いかもしれませんが、明日も早いので、早そ々そ寝ます。今日一日頑張った皆さん、お疲れ様でした。また明日も頑張りましょう。おやすみなさい。 只見線復活編3日目を迎えました。およそ1時間後に只見荘さんの朝食をいただく予定にしています。うん、朝食をいただきましたら、治り惜しいですが、只見町を離れて、向こうに只見駅が見えるんですけども、今度は只見線の列車に乗って県境を越えて新潟県に入ります。バ数的には折り返しを迎えましたが、日数的には今日が折り返しです。朝食の会場に来ています。すごい場所です、これ。見てください。 僕に鎧があると見えますかね。素晴らしい朝食が用意されてますよほとんどお茶はセルフサービスだそうですこれ楽しみしかないということで、駅前旅館只見壮さんの待ちに待った朝食を紹介しますこれが只見壮さんの朝食です ご飯と味噌汁はセルフサービスになっていて、ここに生野菜、トマト、フライズしたら、キュウリとレタスがかっています。それが、ちゃですね。そ、うん、したら、漬物です。こちらに、ね、煮物が載ってます。お次、納豆。納豆はですね、タレとからしはセルフサービスで自由に使うことができるみたいです。ここに余分な、ヨーグルブルーベリーソースでしょうか、これは。載ってますね。ここに、半熟の茹で卵と、ごきじゃく。これが、お な構成になっていますいただきますからしとタレを納豆に使っていきたいと思います、うんうん、流しちゃいます よく柔らかくて、彼とカ話を合わせた納豆によく合います。うん、味噌汁です。器ごとで申し訳ない。じゃあ、この鮭の切り身いただきます。 塩加減がちょうどいいんで焼き魚の甘みを前川に引き出してますね続いてこちらですウインナー 今のは言い過ぎかもしれない。卵をとろっとらっれうまいわ。ほどよく甘いです。 お年切りいただきました。美味しい朝食を心ゆくまで楽しむことができました。それでは、おちそうさまでした。 というわけで、駅前旅館、只見荘さんで一晩十分な休息を取らせていただいて、また新しい旅をする準備が整いました。この映像をご覧になって、自然史と只見町旅行する際に、まあ、先に駅前旅館、只見荘さん泊まりたいとなっていただければ、僕もこの映像を制作した回があったなと思います。というわけで、今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。続く、只見線復活編第5話は、 今回の旅行シリーズのもう一つのテーマである、動乱の幕末期に活躍したある一人の武士に焦点を当てまして、彼の足跡を辿る、そんな旅をしたいと思います。ぜひ次回の僕の旅行動画も楽しみにしていただければと思います。そんなわけで、最後までご視聴ありがとうございました。